いいよいよここからは3年前の6月熱い戦いを勝ち抜き準よさこい騒乱大賞を受賞した2チームの演武です第28回準よさこい騒乱大賞受賞チーム室蘭百花両蘭の皆さんです<笑>室蘭市を拠点にする社会人と学生の混合チームです エイサー大個隊のアクロバティックな動き踊り子たちの鋭くも美しい踊りが特徴です空白の2年つなぎできた思いを胸に披露できることを心より感謝して精一杯踊りますそれでは踊っていただきましょう「室蘭百花羊蘭」の皆さんですどうぞ西八会場の皆さんこんばんは ロラン100かれおろんです、えー、3年ぶりの、えー、この会場戻ってきましたよさこいってこんないいもんだなと改めて、えー、感じさせていただきました3年間の思いを踊りの中に込めて皆さんと一緒に、えー、よさこいを楽しんでいただければと思っております、えー、手拍子等でのご声援よろしくお願いいたします 時を重ねる今。 あかく。